塩化アンモニウムの高和溶液から星形の結晶を積出させるという比較的あのオーソドックスな実験なんですけどもすでにあの 20mL の試験管にそれぞれ水を20ずつですねもう着色してあってサンプルを2つも作ってありますでこの水溶液を作る時に塩化、ね、アンモニウムを結構使うんですね20に対して大体、えー 9.5 から10ぐら10いい、えー、さなきゃいけません試験管にも入れるのが一苦労で薬包紙を試験管の上にこう配置させておいて、まあ、こぼさないようにですね実際の現場ではここが一番大変なとこなんじゃないかなと思うんですけど濃度が変わっちゃうんですねかといって大きな試験管使うと結構試薬が結構量がいってしまうので。 この2 0ミリの試験管でやるのがちょうど、まあ、予算的にもリーズムなぶるかなとです、ね、あとちょっとで入りますねで量を測るときは電子天秤でビーカーで測って、まあ、こう入れるときは焼く方式で試験管に入れるとここに水を 決まった量ですね、20入れるんですけどこれも、えー、と入れすぎたりするとやり直しになってしまうのでうまく化粧あの狙った通りできないのであらかじめもうメモリ付き試験管です ね, ねもうこっちに最初にもう決まった量を用意しておいて試験管に移すこれだとトラブルが少なくて ま, まあまあうまくいくんじゃないかというふうに思います。 せっかくなので食紅でこちら2つのサンプルと同じように食紅を入れて色をつけておきますこの後これを加熱して溶かすんですけど事前に。 湯浴ですね、湯浴少し温めておいてこれただの水なんですけどこちらの方に移して少し温めておけばそれだけ早く時間を要さなくて済むとで温度計を入れておくのは石室温度大体どのぐらいで、えー、結晶ができるかっていうのをねモニターするためにも必要だと思います今6 0 °ぐらいですね これを70度ぐらいまで上げて70から75ぐらいですね上げて溶かしますでその後まあ必須ではないんですけどもねゴムキャップを入れて、まあ、今今キャップしてしまってもいいんですけど、まあ、圧力で熱でですね飛び出すことはないと思うんですけどあとでこう操作してるうちにね こぼしちゃったり、なんかするリスクを考えると先に。ゴム栓しちゃった方が安全かなと思います。一旦溶けるまでこれ待ちたいと思います。後で作成したこの赤の方ですけど。えー、下の方にこう溜まっちゃってるので。キャップを押さえながら。振って溶かすと振ると早く溶けてくれるかなと。 温度が上がってきてちょっと心配な場合はちょっとここでちょっと空気を抜いてエ ア, エア抜きをすると安心かなと思います、はい、今大体75度ぐらいでもうあらかた溶けたかなって若干残ってますからあとは冷ますだけなんですけどこの段階で 完璧に溶けているかどうか確認しておくことが必要ですね結晶がちょっと残っているとそこからあのわーっと析出してしまうのでこの状態であとはゆっくり冷ましたいと思います先ほど試験管立ての方にしたんですけどちょっと見えにくいというのと光 を, 光をこう反射しちゃう時があって見えにくかったりするので ビーカーに水を入れてですねそこに3本の試験管を置くことにしましたあとはですねこの結晶ができる瞬間が見えれば一番いいんですけどなかなかそ の, じあの時間を捉えることがですねなかなかタイミングを捉えることが結構難しいので、えーまあ、事前にねあの練習をしとけばね わかるんでしょうけどももうすでに言ったら赤いやつがそこの方からも出てきてますね赤いやつが赤い3分の方が結晶化が始まったみたいですね緑の方も出てきましたね 結晶系の実験は撮影するのは結構タイミングを測るのがすごく難しいですねライトを切ってみます